こんにちは、金黒です。過去の動画でネットで集客するのにツイッターがいいんじゃないかという動画あげましたが、私今までツイッター全く力入れてなかったんですけど、今更ながらツイッターの攻略を考えています。ビジネスの手法をツイッターでも取り組むとしたら、PDCA がいいんじゃないかなというふうに思います。PDCA は、プラン、トゥチェック、アクションを回していくっていう考え方で、 これをツイッターだとこういう風に攻略したらいいんじゃないかなというのをご紹介していきます。ツイッターの中でもこちらのアナリティクスの部分のここの数字に注目して PGCA を回していこうと思います。2月に入って6日間で16回ツイートしました。その中からそのツイートを見ていただいたツイートインプレッションが3195回で ツイートを見ていただいた方の中から、さらにそこからプロフィールにアクセスしていただいた方が354回で、この段階で今までつぶやいた内容、タイムラインで確認されてると思うんですね。プロフィールやタイムラインを確認して気に入っていただけたらフォローしていただくようなフォロワーさんになっていただくっていう流れになります。つまり、ツイートしてツイートを見ていただいて、 プロフィールにアクセスしていただいて、タイムラインで確認した後、フォローしていただけるという流れで、この流れが悪いとフォロワーさんの数が増えないと思うんですね。こちらは私のツイッターの過去6日間のパフォーマンスを表した表です。6日間でツイートを16回して、1日あたりのツイート数は 2.67 回になります。16回ツイートして、 ツイートインプレッションが3195回あるということは、1回のツイートの見ていただくツイートインプレッションの数は約200回という形になります。プロフィールのアクセスは354回でしたので、1回のツイートでプロフィールにアクセスする数は9回という形になります。インプレッションの内容からプロフィールを見ていただけるアクセス率としては約 11% になっています。 6日間でフォロワーさんになっていただいた数が6名様なので、プロフィールの内容やタイムラインの内容を見て、さらにフォロワーになっていただいた確率としては 1.69% という形になっています。最初のツイートからフォロワーさんになっていただけるまで、段階的にどの段階でうまくフォロワーさんまでたどり着かないのかっていうのを、それぞれの段階、PDCA で改善しながら 少しずつその率を高めていくっていうやり方、ここを研究したいと思ってます。ツイートの内容が悪いと、プロフィールのアクセスへしていただけないですし、プロフィールに来ていただいて、プロフィールの内容や、過去のタイムラインが悪いと、フォロワーさんになっていただけないと思うんです。それぞれの段階で、どこでつまずいているのか、今後研究していこうと思います。こちらは、とある有名なインフルエンサーさんが、 ツイッターのパフォーマンスを公開していたので、私の状況と違いを確認してみた表です。有名なインフルエンサーさんのパフォーマンスは28日の合計でしたので、一旦28で割り、6日の6をかけた数字がこちらの数字です。驚いたのが、有名なインフルエンサーさんは、1日のツイートが約私の10倍ツイートしてるっていうのにびっくりしました。私は1日あたり、 3回もツイートしていませんが有名なインフルエンサーさんは1日あたり27回もつぶやいてるっていうことにびっくりしましたツイートインプレッションについてはフォロワーさんの数が全く違うのでここはあんまり比較する必要がないと思いますインプレッションからのプロフィールへのアクセス数は私の方が高いんですがそれは単純に私の方が有名じゃないっていうそういう表れだと思いますこの比較で一番注意するポイントは プロフィールアクセスからのフォロワー率が私の方が低いっていう、ここに私の問題があるというふうに思いました。この比較で分かったこととしては、私がフォロワーさんを増やすには、1日に呟く量をもう少し増やす必要があるのと、プロフィールの自己紹介文を見直すのと、タイムラインを整える、この辺が私の課題だというふうに思いました。Twitter に真剣に取り組むようになって6日間経過しましたが、 今のところ、1日1名のフォロワーさんの数の増加という形で、まだまだ PDCA をうまく回していく必要があるというふうに思いました。今後も Twitter の戦略については動画でまとめたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは